いやー集合したけどね。はい、気をつけて。 野田氏からやってままいりましたよさこえでーブと申しますが今日は野田のチームそれから、えー、成りわい系の、ね、メンバー表とみんなで、ね、合わせて野田市 PR 隊として今この場におります、えー、野田市17年ぶりの新曲「ガンガラ」「野田はカエルの雨声歌」という、えー、17年ぶりのねラン、えー、曲ができました、えー、野田市はね実はカエルのおみこしがあったりそれからつくまいといって雨声の儀式のあのー、まい、あ 県の、ね、無形民族文化財に指定されているようなねそういった、ね、お祭りなんかもありますそれを題材にした曲が、えー、ガンガラという曲になりますぜひ皆さんねちっちゃい子たちもあの、ね、私顔だけは今日貼ってきましたからねみんなで一緒にカエル踊りを一緒にしていただきたいなというふうに思ってますぜひねいろんな人たちにも踊ってほしいのでみんな踊ってねはいということでそれでは参りましょうのどの祭りじゃ 野田の野田の my... <laughs> SAH! 「野田の野田の祭りじゃやんわりまえ」「野田の野田の野田の祭りじゃがんなならず」「野田 りり ー, ス ー, ス ー, ス ー, スー、はいい会場の皆様に礼ああががとうございましたとううごござざままししたたそして踊ってくれたみんなありがとう。 よさこい連オーブの皆様ありがとうございました。もう一度大きな拍手でお送りください。